まず伊藤君に聞きたいわなんかあみ、うん、ちゃんに一目ぼれしたらしいまあまあ2014年のフジロックで7年前じゃあふてあってあの7年だ うん、そうね。うんうんうん、そうそれで、まあ、会って、まあ、なんか声かけたみたいなのが、まあ、始まりだよね声かけたそう一、まあ、回ちょっとスルーしたけどした。スルーされたなんかううと共通の友達がいて<笑>伊藤っていう人が先に行ってるからその人探してって言われたからでもそ う, そう言われても探せないじゃんそう伊藤っ て, 言ってや<笑>やの、ね、なのでんかハイネケの前で「待ってるね」って送ったら あの人だよねっていう人を目の前にスルーされたえ そ, そ, そ, <笑>それでもなんでその時その俺はあのその前夜祭から行ってたからもう冷水しててしかも日焼けしてて全身迷彩の格好きしてたから戦闘っなんからね ゲ, ゲリラみたいになってたのでアミちゃん来たばっかで真っ、まあ、白で綺麗だからちょっともう一回お酒飲まないと声かけられないなってなって<笑>一旦スルーしてビール飲んで話しかけたみたいな ビール買ってるのを見えてこの人だろうなと思って後ろからトントン「あのこの人ですよね?」って聞いて「こんにちは」ちはって「<笑>やっぱスルーされたと」とそうなえじゃあもうビールトントンされた時から「わっマジ美人だわ」とか思った美人の人がいるなと 思, 思うと思った思ったでもいつあこれはこれは、まあ、マジタイツみたいな感じはいつえなんか出会ってすぐ が終わった後に毎年なんかお疲れ会みたいな友達と飲み会をやってた時になんかそばでなんか違うお店で一人で飲んでるって言ったから何て言ったの分か ん,、うんうんうん、いないいやあの 行, きつけのバー、ね、行きつけのバーがあるからそこで飲んでてレナ来たからなんか近くにあったんだよそうそうそう恵比寿で飲んでて乃木坂で飲んでたから近いのってなって行ってじゃあ二人で飲んで朝待って飲む朝で飲んだ すごい。あみちゃん、一人で。あみちゃん一人でバーで行くよ。いつも一人でバで、えーいで行く。ここで、朝まで飲んで、なんかじゃあ付き合うかみたいになったっい。早<笑>そんな早くな。ええー、落ちた。いや、そんなよ、よ大体そんな感じだ。ええ、フジロックな日フジロックが終わったと次の日。あ、二日目。うん、いや、フジロックは三日間あって、<笑>あまあ、3まあ、三日間、まあ、普通に楽しく過ごして<笑>、うん、終わって、東京に帰ってきて。 なんか次の日、ね。え、じゃ、出会ってみた、えーえー、くなちょっともうこ、<笑>この、この時点で、意見の相違が。<笑>えー、そうだっけ。そうだよ。嘘。なんか一週間後とかじゃなかったっけ。いや、違うよ。まあ、いや。じゃ、あ、付き合おうっていう言葉は伊藤君から。ダメそうです。 付き合おうよ尋問じゃんもうよそ嘘だよえじゃそれを<笑>いい面白くするのが何か俺の適量だったりそうそうまあねそうまあでも付き合おうって言ったんだけどちょっとあの<笑>あつまあ彼女いたの俺当時うんみんな知ってるそうみんな知って る, そうみんな知ってるだからちゃんとえー、とちょっと仙台に住んでたんだけどそのえ、ま、のだだっマジでまでだって エロ土下座して土下座したの？んわかってくださいって<笑>土下座はしてないでしょ土下座したよ<笑><いや><笑>土下座土下だすね土下座いやすぐ土下座すれば大体解決するからね<笑>先週すぐ土下座する人がいた<笑>全然全然<笑>土下座は全然できる俺。<笑>マジで全 然, 全然すんなに別れてくれたもん全然すんなに別れなかったよ<笑>すごい大変だったよね、うんえーうん、大変だった話は聞いた大変だった<笑> あまあでもなんだかんだ一応だってもう止められないじゃん、えー、こっちの子が好きだからそうでもなんか「私は結婚を考えてたのに」みたいなこと言われてそしたらなんか親出てきてえっ そ, そ,、えー、それは な, 知らなうちの娘の何がいけなかったんですかみたい な,、えー、だ, い な, いないだからいやそういうところですって言って<笑>そういうところですよで わなかったねっ何とも思わないなんかメンタル強い夫婦だわなんとだからそういうところですよすぐお母さんが出てくるところですよ全然人見知りしないで そ, うそれるめちゃめちゃしゃべるから私もすごいなんかノウハウも感じたたぶん、ね、多分ホストとかにも向いてると思う向いてる ね, 向いてるね頑張ろうか頑張らないね34歳<笑>ちょっと若干ローランドみたいですね<笑>ここ<笑> ここちっちゃいローランドですけど。神奈川県のフジローランドで行こうか。<笑>なんか、スケールがちっちゃいね。みんなが多分好きそうな話で言うと、誕生日プレゼント。を、なんかすごいちゃんと考えてんなと思ったのが、あのソムリエとってたじゃん。 ああ、そう。あ、聞いた聞いた、それ。そで、その時にもらったのが、すごい、そう、いい感じそ う, そ, う そ, うそう、無理えなや、はい筆で。考えたね。そう、すごい考えてくれてるんだなっていう感じな、うん。今年ほら、乗馬始めたから、うん。あ、ちょっとまた乗馬グッズで。グッズで、3年後ぐらいに、もう、馬、馬を<笑>馬、馬を。ちょっとみんな、みんな覚えてね。馬 を, 馬をやるって言いましたよ。馬を。 馬を買う。馬を馬うって相当。<笑>馬売ってるのよ。馬めっちゃ高いのよ。めっちゃ高い。めっちゃ高いよ。超高い。大丈夫、まあね？大丈夫？しかもまそれそれまでに乗れるようにならないら頑張ってる<笑>そこ頑張ってる。はい。えじゃあ逆に喧嘩とかはする？まあなんか大喧嘩はしないけど。<笑> す る, するする<笑>するなんかその印象に残ったやつある印象に残ったっていうかもう毎回う変わんないの喧嘩変わんないのちょっと嫌だなケンのは絶対変わんなくて、まあうん、まあ何か些細なきっかけは何でもいいんだけどあるって例えばまあ注意するじゃんえ何の注意するな の, 例えばの例えば完璧じゃん何の注意する完璧例えば靴下をソファーに置きっぱなししてるとか普段いつもや俺がやったら怒られることを ちょっと、アミちゃんに、いや、ちょっと置きますよ、とかって言うと。そうなのっいうこともあるわけですよ、やっぱり。<笑>一瞬、一瞬置いてるだけだから。あからそう一瞬置いてるだけだから、とか言うわけ。で、そしたら、いやいや、じゃなくて、自分いつも俺に注意するんだから、片付けなさいよ、とか言うと、ああ、分かったよ、みたいな。でいや、分かったよ、じゃないじゃん、みたいな。で、だんだん、こう、じわじわ、さ、火がついてくる。だいたい、え、怒ってんのって言ってくるの。<笑>え、怒ってんのいやいや、怒ってないよ。全然怒ってないよ。いやいや、怒ってたじゃん、今。怒ってないっつってんじゃん。いやいや。 怒ってんじゃん。怒ってないっつってんじゃん。つってんじゃんって言ったよね。今、つってんじゃん。怒ってんじゃん。いや、怒ってないよ。ああ、全然怒ってない。全く怒ってないな。<笑>怒ってないから、靴下を片付けようと。<笑>で、まず、まず怒ってる怒ってない論争で食い、もう絶対喧嘩になるわけよ。絶対さ、話の本筋じゃないじゃん。で、だから、靴下を、例えば片付けようとか言うと、でも、兄ちゃん一生懸命使ってるよっていうの。<笑> 一生懸命やってるかやってないか論争になるわけ一生懸命は関係ない靴下を片付ける片付けないにおいては一生懸命関係ないじゃん<笑>一生懸命関係ないじゃんって言ったら<笑>えっ怒ってんのまた怒ってんじゃん怒ってないよ全然怒っていや怒ってたじゃん今っていう無 限, 無限ループで絶対に勝てないようになってるの口電話ではい、はいはい、そう謝ったら死ぬ謝ったら死ぬ病気を抱えてるからやましいすぐ謝る あ, あ、それはじゃあ、台湾人では共通ではないんだよ。あ、でもこの人は、この人は、あの、変えたの。心を変えたの。ああ、素敵。<笑>あ、でも、裏切り者。その、謝ってるつもりはないよ。言ってるだけだから。そう、でもそれでいいんでそれでいいの。それでいいの<笑>、うん、それでいい の,、うん、そ, いいのそう、ごめんつって。全然ごめんって思ってないの。そうそうそう。そここでさ、ごめんって言ったらさ、こっちも引くじゃん、絶対。そうなの。そう。あんない。それ行く行く行く。<笑>あん<笑><笑>あ<笑> <笑>いや怒ってる。怒ってる。<笑>怒ってる。<笑>怒って る, <笑>っ怒ってるよ今怖。えカウント認めたのいやー認め認められないの か, かいい。認めるルートないなー。えマ ジ, マジで。だって怒ってんじゃん。いや怒ってないだから。<笑>怒ってない。怒ってないの。<笑>えなんで怒るの認められないの。 ねずっとねえいやだってさって、ね、そうすると今度はそうすると別のルートが発生してそうすると、うん、靴下を放置してるだけで怒ってんの「器ちっちゃいね」<笑>器ちっちゃいルートが発生するわけよ<笑>でもそれもそうよ器ちっちゃいよって言えばよかった器ちっちゃいはもうさもう完全にギってるじゃん<笑><笑>メンヘラホイホイなのかねメヘラホイホイ多摩川とか流れてるとさ この変なくぼみのとこにさめっちゃゴミ溜まってるとこない、うん、あそこメンヘラいっぱい集まるスポット<笑>俺なのよ<笑>だから<笑>おっきな女性が行き交う中でメンヘラがぐるぐるって集まってくる場所ここ俺んだからでもアミちゃんも救してるねそう次から次へとこうメンヘラが吸い込まれてくるからここ、うん、メンヘラホイホイって言われてたん前の彼女が保守的だったから、うん、それに比べるとすごいよね、うん、何がすごいだってなんか道を聞いちゃいけないってこと 道わかんないから聞いてくるわって言って恥ずかしいからやるんでうょっっじゃあどうすればいいのむしろ自力で何とかしてってグーグルはや、えった、と、じゃあもうすぐ結婚したいと思ったでもなんか一応なんか1年間は付き合おうと思って何その1年間なんか1年は付き合おうと思 っ, <笑>ってそうそうそれはねなんかね 俺のお母さんに言われた。一年まあ反同性でも同性でもいいからなんかそういうのやってなんかやってみて様子見 て, 子見てじゃないみたいな。そうね確かにもし冬だから急にメイヘアに変貌する<笑>ね寒いかプロポーズの言葉で結婚するか。あ結婚しようか。<笑>家なの。家でマジでか。違う違うなんかそれねすごいねなんかあれその。 王子さんみたいに膝まついて台湾みたいな。あ、そ台湾の人たちはみんなあれなんだよ、もう過剰演出。過剰なんだよ。そう家で映画を見て、そうお酒を飲んでパジャマでまったり二人でしてる時に、あなんかきっとこれが多分平平和という考えに一番近いなと思って、あじゃあこれが長続きすればいいんじゃないかなと思ったから、平和だねって話をして、なんか結婚しようかっていう話をまあ言 したら、遅 い, って言うの遅いよって言ったよ。遅いって言ったよ。遅いって<笑>今またちょっと切れた、うん、<笑>言うの遅いよって言って で, なんで、しかもね、何、ね、で遅いんだ い, いや、それじゃなくて、あた怒られたのそれ い, そいや、その後衝撃だったのが、その後、俺私また 怒, るちょっと怒らんねえよ。たが怒られたの。なんかさ、その後に、なんか言ったよ、ね、その後普通に、なんか、家事してたの。 そう返事してないか座ってたら、普通になんか洗濯物とかなんかやり始めて、えっ、夜、うん、夜。洗濯しちゃいけないのプロポーズの後なのになんか、普通すぎないってい、<笑>全然テンション高くなくないって言って、<笑>えなんでなんか、びっくりしちゃって、聞こえてなかったもん、ちょっと俺。<笑>えでも そうかなそうだった、ね、え嬉しい嬉 し, かったっけ嬉しい感じは出したじゃん嬉しい感じは出してなかったんじゃない、うん、その後普通に洗濯物とかやつって<笑>それ嬉しい時は洗濯しないんじゃないそっかまあでもそれは亜ちゃんらしいというか、ね、そうね確かに、うん、えでも別にさ結婚したいとか言って一言もしてないそう一言も言わないのよ、うん、であまあそれは、うん、でもさ、うん、今までの20代からの 24-45 からの恋愛ってさそのまあ 付き合う、まあ何とかするって、ちょっと時間経つと、もうすぐ結婚どうしますかっていうふうな感じを出されるわけ。おそれは、むちゃむち無理ちゃむちまた同じことの繰り返しだったわけ。で<笑>、違う人のけ、そうけ、やってるべ人が違うだけで、だいたいメンジャで、その結婚どうしますかってなるの繰り返しだったから、<笑>この人結婚とか何も言わないなって思って。ご、う、はんって思って。ごはって思って。うん <笑>新しいっ て, って<笑>私結婚早かったからしたらみん な, なんかすごい結婚したい結婚したいいっつも相談されるわけ そ, うでそしたら「あなんで結婚したいんだ?」って毎回聞くでもまあ唯一言えるのは「結婚したければしたい」って言わない方がいいよ うん、そう、ねまあね、したいって言ったら誰もしたく私もさもし向こうがしたからしたくなくなるんだけどうんそれはそうだ、ね、そうなん怪しくない、まあ、私は何を思って結婚したいの?」みたいな「<笑><笑>お金目当てなの?」とか「お金目当てだよ絶対私は」<笑><笑>なるほどね そう、なんか、ワン乾杯、ワンテーブルだったのに、なんかそのチャンカツオが、イーチ乾杯とか言い始めて、イーチ、イーチっつって、なんか、すげえのまされた。<笑>俺の携帯の中には、アミちゃんがク、クロゼクロゼットの中で、なんかこんなに、<笑>クロゼットクロゼットの中で倒れて。<笑>